前回の山頂屋のメンバーでタイの旅行にやってきた一行車を12時間走らせてようやく到着現地で該当しているゆびを回収し私たちは家を気に入かってくた雨が降ってるのに晴れそして雨が降ってるのに晴れだからこそこんな大きな虹が見れるのかもしれませんね<笑>めっちゃいいね う わ, う わ, う わ, うわこの景色は見たことがうわ<笑>ちょっと待って 前, に行った前やばいよねけどここもうわすげえ沖縄だったら神様が発生するよこれあ、わう わ, う わ, うわえこれだから全部食らってるってことでしょ<笑>すげえこんなことありえる ご覧いただいてますでしょうかとにかくここの景色がやばいちょっと信じられないコンピューターグラフィックスになれた私たちアニマトリックスという存在にとっては進んでいきましょう前に進むしか我々に道はないんですシューシューシュー 週刊ぐ多分週刊ぐがあるってことは、お祈りする場所なのかなきっとお祈りする場所だと思います。はい。なんか、久高島みてえになってきたぞ。まあ、間違いではねえな。少なくとも、どんな人が昔にここにいようとも、ここは間違いなく、Iland of God。神の島になっちまいますからね、これは。 さっきまでザーザーミスったのに一気にピカピカのピカピカのハレハレのピカピカになってきちゃったよこれ一体どういうことなのかなどういうことなのかなさらにこの島の2面だ パーフェクトなんかわからんけど、行って、一周して帰ってきたら、めっちゃ疲れた。エィズプレもきっと疲れた、うん。はい、ということでね、ただいま夏や接触事故発生でございます。車と車ですね。相手は台湾人なんで、多分事故処理はわかってると思いますが。うんうん。台湾警察に初めてお世話になるっすね。 ははは、でも今日はいい天気だから何もかもハッピーすごいじゃん音楽できるのかなうん、求めました<笑> で起きて水ペルト交流しこれからパスタを食べに行こうっていう構えが発生していれば足は頑張り橋渡 る, 足渡る意外と遠かったわ 200m ぐらいあるわでも僕の一番景色はこの橋の右側から見える海の景色なんだよねで も, も昨日インスタグラムでネタバレしちゃったけどでもめちゃくちゃいい景色で。 みんなポジョグラフしてるねあのまっすぐな木あるじゃんあの手が高くてまっすぐなヤシの木大好きで夏やは多分これから食べるピッツァのことを大好きっていうはず俺はもちろん大好きマルゲリータピッツァこれからピッツァピッツァピッツァピッツァピッツァピッツァエルボーっていう気持ちになっちゃったからもう多分ででのえ 何エルボー。エルボは膝、ピザって十回言ってって言って、この後膝っていうのかと思ったら、エルボー。英語で言うっていう、俺の渾身のギャグをいちいち説明させた。あ、うんはい、ここで、ウェスチャー。我々が食べているものは。なんでしょう。答えは。ピッツァラ 呢也不吃来我来每天都逼自己像正常的一样然后突然有一天他真的受不 了, 了他已经快要到风电的程度了所以他就跑到对感觉海真的很受痛如果是 分, 分上很多地方的话我怕 鱼里边成光光巨的那种对对对对对但就等一下到那边就要写资料所以希望你赶快可以了好那你在那个路口那边可以吗拜拜拜嗯可以不可啊体温那一下啊体温 車の車のに来るよ怖いから一回なんか入っちゃう。 ズーズも、ズーズはどこ行ってたの？どこの雑貨屋さんに行ってたの、ね？お菓子？ あ, あ、<笑>スイーツ先生。警察。p o l 僕は台湾に住んでいて、警察に行くのは2回目ですね。 1回目は友達がパスポートをなくしたときなくしたっていう証明がないと再発行できないからそれをもらいに行ったぐらいでこんなシャオなちっちゃい交番は初めてなんだよね「今はもう通わないあの 素晴らしい愛をもう一度あの素晴らしい愛まるで気づいたら夜まるでもう真っ暗な人生やっぱゆきさんが一番綺麗な目してるほんとに。 本当水よもっっ手を洗ってこれは薄暗いね。 手を洗わななないいいいと入れを見せてみた一体どうううルールーんだろうもしかして注文の多い宮沢賢治あっ。ああ<笑><笑> あ、いよ<笑>、ね、や, や。こんこな渋滞のうあ、隠れた<笑> やなにしてんねんやばいやばいねえー、今の状況知りたいすんげえ渋滞につかまってるってこと、えー、見るあさっきの場所の方がよすげえ遠くまで見渡したんだけどなうっかりポンうっかりポンで夏やはあっちの陰に隠れたっちゅうわけ なんか、こんな渋滞に捕まってさ1時間も2時間もさ何もすることないなんてなんか小学校の時に戻ったみたいまるで小学校の夏休みみたいだなーってすげえ思うんだけどあ夏休みが帰ってきた。 すごい